みなさんこんにちは、ひろくらです。今回は村人の拠点づくりをやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくだぜ。ではレッツラゴー。そうそう。 白倉は裏倉で色々準備をしたんだ。どんどんまずは丸石で作っていくぜ。村人がたくさんは入れる家を作りたいね。いい家ができそうで楽しみだなー。わらわら。豪華な家は作れるね。楽しみすぎてたまらないね。 そうそう、白倉はご飯派だけど、みんなはご飯かパンどっちかなコメント欄で待ってるね。ここから村人が爆発的に人口が増加しそうだね。いい感じに土台ができてきたね。あはは、面白くなってきたね。おいらも建築がはかどりそうだ。一階建ての住宅を作るよ。 村人の家を解体していくね。登っていくね。建築業者白倉です。うふふいいね。次は屋根を解体していくぜ。いいね、サウンドオン。 なかなかいい感じに出来上がりそう。そうそう、もうとう通りだけどスペシャル企画でスペクラの第1回目は、今までやったことない内容になっています。なかなかねー、磨かれた石を作ることがないですね。でも大丈夫。ここからエアホン必見です。 つぎはだいは台所を作っていくぜいいねキッチンとか作りたいねなかなかいいサイ度ントでしょうかあははいいね白色の感じとかすごく合ってるいい感じだね次は机を作るんぜ次は椅子を作るぜわらわら 失敗しちゃったねー。次も机を作っていくよ。椅子を作っていくぜ。頑張りましょうありがとうね、村人さん。なかなか、いい感じに村人さんが、大喜びしそうだね。1、2、3、4。1、2、3、4。豪華な家ができそうだね。ワクワク。 村人さんがたくさんいるね、ワクワク。1、2、3、4、5、ガラスを置きます。こっちもガラスを置きます。1ガラス、2ガラス、3ガラス、最後の4ガラス、 いかがだったかな、白倉はチャンネル登録よろしくだぜ。また会おう。グッバイクマみー。